そして総踊りを残すのみとなりましたえ続いては無頂点の皆さんですそれでは準備よろしくお願いいたします<笑>え今回は49名の参加ということでえ王女大会となっておりますえ毎年盛り上げてくださっております無頂点の皆さんご紹介差し上げます仙台市から参りました無頂点ですえ今作7位の舞台は気仙沼市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 テーマはまでございます今までも昨年もですねいろんな会場でこの習いを踊らせていただきました今年はこの多賀城で初めてこの習いをすあっ去年戻ったな踊ったよねあ去年戻ったそうです大変失礼しましたなんですが去年と は, ち ょ, っとはちょっとバージョンアップした踊り子の姿をぜひ見てくださいそしてたくさんのご声援よろしくお願いします 不用。 たさんの挑戦ありがとうございました